みんな、演奏したりないって顔してるしな。プロデューサー、弥生です。あの、あの、電話代も足りないから早口で喋ってます。えっと、早口すぎると考える方がついていかないかも。あの、喋ることまとめてからまた電話しまーす。プ、プロデューサー、もかさんと響さんすごいです。んでも、 ちょっとだけ苦しそうかも。